フラクチャードカウシェット来ましたここから回そうまっすぐこっちに向かってきてるあそっちか そんなところにはなおく仲間がチェイスしてるうちに回さなきゃなこっち来る後ろだったのか 発電機の方に行ったな。発電機周辺には名を置いてるのか。 この近くに罠置いてたよなジェイクどうしたキラー、高いところにいるぞ。ジェイクまだ早いんじゃないか危ない罠だ。 エイクを追いかけに行ったなこれは付け切りたい俺が追われてる。 なんでこっち側から来るんだちゃんと見なきゃダメだな 罠ありそうだうわそこにいたのかごめんストライク警戒かありがとう通電頑張ろう 罠の置き場所が特殊だからどこにあるかわからないそっから来るのか くりしたな 発電機見に行った仲間と合流したいきっと出ないツールボックスかわないな ラッパーだからノーアンありそうだなあれワンパンバグかノーアンが怖いけどゲート開放しといたほうがいいな救助誰か行けるか言ってくれた こそきっと出ないかツールボックスしか出ないじゃないか治療してもらいたいけどどこにいるかわからない1分過ぎたら担がれてしまうキラーがどこにいるのかもわからない俺まで倒れたら助からないな しまった最初に躊躇せずに近づくべきだったダメだフックが目の前だジェイクすまない